道に迷いました。皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2月23日。なぜポポリアきのこ山で迷子になっていたかというと、この討伐依頼を受けたからです。スライムベホマズン10匹で 39,990 ポイント。自分でこれを引いたら、当然受けますよね。受けませんかそうですか。 モンスターバトルロードで金の錬金石2個が出ました。これは絶対10倍バトルにして報酬を増やしたいやつでしたよね。でも、残念なことに、バトル参加券が1個しか残ってないのです。さて、この場合、皆さんならどうしますか諦めて2個だけもらっておきますか違いますよね。あと9日待って、バトル参加券を10個にする。これしかないですよね。誰だってそうする、俺もそうする。